皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月25日、流浪のトルネコのルールで勘違いしていたことがありました。毎日1個しか買えないだけではなく、1種類につき1回しか買えないというルールに今気づきました。これから毎日ずっと錬金石を買おうと思ってましたが、それはできないお話でした。 そして、防衛軍フィーバーについても勘違いしていたことがありました。何もしなくても確定手武器が1個もらえるのかと思っていましたが、ミラクルボックスを倒した時のみ確定の宝箱が出るというお話でした。つまりどういうことかと言いますと、ミラクルボックスの出現場所を予習しておく必要があるということです。こればかりは他人任せにしてはいけません。絶対に自分がミラクルボックスを倒すのだという強い意志が必要になります。具体的にはこんな感じです。 そんなことをやりながら防衛軍を周回していたら、ついに銀行の共中兵団の無傷防衛実績を解除しました。この無傷防衛自体は実装当初に達成していたのですが、その時にはまだ特別報酬がなかったので、無駄無傷防衛でした。これでようやく、砲撃賞の雲客をゲットできました。残りは魔界賞のウィングだけですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。